左の方が開けてるんですよ、うん。まあ真ん中寄りだねは。やっぱり。うん、私がマークします、うん。多分今回が一番難しいと思います。うん、決まったルートがちょっとわかんない。ちょっと先に味方に行ってもらおう。 ここういううういいいが俺の道ななんんだだ す, <笑>すげ通りた行ってたよ。 もっと道なき道ってだよ。この辺とか通れるよ。マジで。<笑>どうなんだろうなこっち側。<笑>そうだね。 下かろう下かろう右側ずっと右側<笑>今ヤばかったねばかったね い, たいや<笑> 1人ですね打、ね、ってきたのはこっちから俺が回る 開けてる よ, よっしゃワナナ。 多分左にいるはいどう 味方が戦ってる後ろ撮ロ。うワンダウンまだもう一人いるはい、リロード 味方普段まだいるような気がするんだけどなちょっと俺左見るよおわいたわあいた敵いた俺やってくる、うん、いたいたいた 来た来たー。行って。あー、もっと人が多いと思うんです。危ねいから。っ<笑>こっちに行く人がなんか少なそうな。確かに。<笑>フォーマンセルで行こう。あっちいいのか。 トンネルはそこまい。すぐ今日は開けた場所に出るからちょっとそこで休憩しようかな。こっちか 前に出ていいかな結構攻めた、ね、これがポイント前になる。 あっちがね結構開けてるから M4 有利かもしれないちょっとこっちに寄るか一番最初こっち来てちょっとやりたかったですね 売ってきた売ってきた。 危ない危な い, い, い, い、ね、あここまずいな降ってきた十二時方向<笑>いや動きずれーなーこっち側、えー、どうしようかなアイローたちどこ行ったわかんない真ん中寄るか結構右側でいた気するんだけど よし。 走って、あそこに入る俺。いない。お。もう一人の味方さんはどこ行ったんですか。その辺に歩いてる<笑>よっしゃ、ついてこい。 <笑>おーね危じゃあ俺ちょっと回り込む。 味方ワンダーワンダーワンダー左側見てくごめんごめんなさい 味方さんがいない痛っだいぶ遠い俺は撃てねえわいたがいいずっと奥に1人、うん、そっから狙われるから気をつけて、okay、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいかいはいはいはいはいはいはいはいはいはい あの見えたら言ってちょうど危ねネオブネいくぞオッケー強い。 OK、キットキット やったま